あなたの心にいるハートーーいーいいーという感じでコンパイルハートを非公式バトル y o u t u b e のいるハートでーす今日はですねこう前回に引き続きミニメトロ本番やっていきたいと思いまーす目標、まあ、はロンドンステージで 5, 1000! ということでねまあね正直ねこうなんだろうなこういうコツコツ系のゲームとかですね 余裕でこうサクサクっとねスコア1000を超えて焼肉をね自腹でごちそしてもらおうと思いますということでやって焼きましょう以上はいでは ね, でもねやっていこうと思うんですけどちょっとね先週がね<笑>あまりにひどすぎたので<笑>。 あのででですすね、ね、コツをです、ね、学んできましたこのねこのなんか丸黒い丸とかがね乗客なんだってでこの人が「丸に行きたい」みたいなだからここにつなげて「丸に連れてってあげると消える」っていうやつらしいでございますね。あ, あ待って<笑>あ待ってなんかねちょっと説明しながらやるのは難しいんですっていう言い訳をさせて 今これが三色しかないから線がね、三本までしか使えないらしいんですががこの人が四角にいけないのかなよいしょふんふんえもう良くないダメですかよいしょああああ ー, あ ー, あーよいしょいいのかなこの人三角いけるのかな は行けるよな、きっとなでも電車がないんですねここはきっと、田舎なんですねはい<笑>丸にも行けますねこいつも丸に行けますねあこうやって、あれだあの駅がこうやってちょっとずつ増えていくんだな、きっとよしよしよし乗客がいませんねロンドンは田舎だった<笑>怒られる<笑> じゃないですか。ババですこ三十七なんだけど、えーとどうしようかなこうかな違うな。なんか電車のさ本数が足りない気がするんだ。あ、新しい戦闘車両を手に入れました。ドン。えーとタンネルかな。なんかこのねこの水色のやつが川？海？川？ 川らしいので、ね、これをねこの上を通るにはなんかなんだっけトンネルがね必要らしいんですよああ待ってなんかちょっとさあちこちに人間がいるうんうんこれこれこれこれダメなやつですかねああああああああ行けんじゃね行けるちょっとここやばいここ あ電車の数が足りない気がするよーいいよーあああ あ, あこいつをこいつをここにああ先頭車両をこ こ, こによしこ れ, これはこれは違うここはちがうこだよしよしよしよしよし、うん、あっせんとしえてないマンですね ここかな？よしおこやばい。ここここちょっと田舎じゃないですか？青いのしか通ってないじゃん。えーことが繋いでみようかな？あ、でもなんかね。なんかね。先週よりはわかるあ。よしよしよしあ、行けるのではないですか？これは？ ここここの辺さちょっとさちょっとあれですよねうんうんうんうんんえあと何すればいいんだろ う, うなんかもう川の上がねトンネルなんか通れなくてうんんなんかなんかなんかだめそうああそんなことはないそんなことはないえー、ああああああ よしよしよしえいいけてんじゃないいけててんんじじゃゃななちょっと電車が足りない気がするんですけどこことねここのさ、まあ、丸三角の地帯丸三角の地帯頑張って頑張って乗るんだおっ、うん新しい先頭車両手に入れました後続車両後続車両はねあれらしいですあのなんかあれだよ いっぱい乗れるようになるんだってということでということでこいつをここにつけますついたかなよしそしてそしてそしてこちらの戦闘車両をこちらに置きますはいまあいいでしょううん、だめですねうん、だめですねよしよしよしよしよしよし アンとか言っちゃう。 これよさこれここここえー、しあーああトンネルがないですトンネルがないあなんか星になったなにこれなにこれなにこれえなになになになにえなにこれ星ええなになになになに な, になんだなんだつなげとこあつながらないあ、えー、これやばいこれやばい早く来て早く来てああああああこれが四角に繋がってないんじゃないですかそうじゃないですか どうだどうだ、どうでしょうど、どうなのだ<笑>どうなのだって何。<笑>ええ え, えちょっとちょっとちょっとちょっと 線路、線路増やしていきましょう読み間違えてないですはい、水色水色水色トンネルないやんけーよいしょまたーこれを、これを、これを三角に繋げたいよしなんかこの辺がさ、青ばっかりなんだよね本当に本当にどういうことかしらどういうことかしらってどういうことかしら こ<笑>こをカットしてください。<笑> 正しい形 で, で 四角に行けない、四角に行けないんですか、あなたたちは。四角に、行けないんですか。あ、はあ。はあ、はあ。ああ。ああ、待って、これ、これやばくない、これやばくない。どう、どう、どう、どう、どう、どう、どう。あ。お。<笑>おおんとか言っちてた。待って、四角に行けない、難民ができている。できている説ある。 待って待って待って待って待ってかくに行きたい私もわ私は私もあ乗れるじゃん乗れるじゃないですかあなたたち<笑>えでもなんか正直ね正直思ってたよりできるほらー第5集戦闘車両を手に入れましたうーん後続車両が欲しい後続をねこちらにドン こ, ちらに こ, こうこうこうこちらにこちらにドンはいまあよくわからないままやってるんですけどここがなんかヤバそうですね「トンネルをくれ!」「トンネルをくれ!」 タタタタタイイイイイムタイムタイムタイムタイムいとっちょっと違うんだ違うんだよいしょ違う できるここにもなんかありますよ。 どうしてどうしてど何がしたいの何をどうしたいのね<笑>この駅での混雑過剰により地下鉄<笑>マ真ん落ちた<笑>地下鉄は運営停止を余儀なくされました35日間で571人の乗客が地下鉄を利用しました1か月ちょいで570人っていうのは 田舎なんじゃないでしょうか。<笑>あー焼肉ーいー！え？これスコアはさあいくつになったんでしょうか。スコアがさああれなのかな乗客数なのかなあ。あ、魚百。魚百七十一人まで行ったじゃないですか。っていうことはえでも千人で。 1,000 人で焼き肉ってことは570ってことはあれだよ半分以上は言ってるからラーメンラーメンぐらいはね奢ってもらおうと思います<笑>ああ悔しいいやでもなんかあれだねちょっとねコツが分かってきたのでまあね な, なんだろう何んて言うんだな何何何マウスがめちゃくちゃ落ちる。<笑> この乗客の皆様たちはもうちょっと待つっていうことをね覚えるべきだと思います。と、はいうわ<笑>けでミニメトロは<笑>しい はい好きな駅<笑><笑>何なんですか好きな駅ってうんーあっあそこが好きですあの舞浜駅<笑>いやあれなんですよねやっぱり夢の国夢の国じゃないですか舞浜駅といえばあのねあれですよ降りた時にこう BGM がねこう他のところと違うんですよなんかね なんて言うんだろ魔法にかかるソングみたいなやつが流れててね、なんか。ね、なんか楽しい気持ちになりますよね。そんな感じですかね。